加藤義電貴様提供リクとるいと円の健やかな成長を願って七号玉一発渡辺観光果樹園様提供りんご梨生産販売を行っています 7号玉一発ーホーマックニコット桂御前山天様提供5合玉一発ーズーズーズーズーズーズーズーズ アダオ自動車工業様提供春人風花ひまり、このかの健やかな成長を願って五合玉一発<笑>中山静江様提供孫結菜ちゃんの誕生を祝って 生一発<音声>株式会社岩神様提供五合生一発<音声> セブンイレブン白里淡山店様提供日頃お世話になっているお客様へ六号玉一発赤い板金塗装工場様提供来生君琴のちゃん シュート君、大和君、隼君の健康を願って7号玉一発。 城里ふるさとまつり実行委員会頑張ろう城里願いを込めて7号玉一発8号玉一発10号玉一発。 本日最後の花火となりました。音楽に合わせ打ち上げをいたします。医療法人石塚地方病院工人会、カーサビアン白里様。